今日もやりましょうはいどうですかやってないですやってないですじゃないよ<笑>なんでやってないやってないです水曜でしょトいや、なんか今日気づいたら水曜 な, 月曜日がなかってたトあ、そうだこの感覚だったんだ今週月曜日がなかったまあいいですけど、ちょっとやっていきますかはいパッションパッションいやなで2回言うの強めに情熱正解はい Who passion for YouTube have a はい、次行きましょう。<笑>いや、なんかスパルタだな。いや、YouTube に情熱を燃やすっていう<笑>。や、わかったけど。<笑>はい、次行きましょう。ジャスティス。だから、うん、なんか、な, なんか、んかそういう感じなんだ、今日。<笑>コンセプトとして。え<笑><だよ>、ど<笑>ういうこと?いや、正義だけど、うん、なんかその<笑>、<笑>なんかそういう感じなんだ。パッションとか。いや、そうですとか<笑> T-O-H-A-J-S-T-S-T-T-F-O-U-T-O 分かるけど、うん、同じようなこと2回言うんだよフェイトフェイ a ト e ハーバーフェイ r YouTube。だ、う、い、ん、大体分かってきましたね何がだからもう問題の流れで次のこ、うん、意味を当てるっていうのも大切だからあっ<笑>そのいやいや別に<笑>フェイト来ないでしょ今別に流れ的には別にいやいや同じような感情正義の後運命なんだ、うん、ボン ボン ド, ボンドじゃあボンドかないや違いいう違、ん、う違う違う違う違う違う違う違う違うっう違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う意味。違う違 う, だろうこれはもう違う違う違う違い違う違う違う違う違うじゃないもん今う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う バイタルで、必要不可欠なはい正解フェアリー妖精のはい俺フェアリーテイルっていう漫画知る あ, ーあのー、でフェアリーテイルって漫画あるんですけど、うん、テイルっていうやつがつくと、うん、おとぎ話になるっていうテイルがだって物語みたいな話みたいなもうおとぎでいくんだっていうのあるよ ね, <笑>あね、うん、フレクシボロ フレキシブルこれさ、うん、俺のイメージなんですけど、うん、受験で、うん、これフレキシブルも出るけど、うん、これまあ答えは柔軟なじゃん、うん、柔軟なじゃん柔軟なって絶対漢字の書きで部 もへえ柔軟なの出る率エグいよあそうなんだ毎回間違えてたもん俺、ね、間違えるんかい、ね、そうんで絶対できないもん出るのは知ってるな出るので知ってる<笑>対策しない<笑><笑>バスケのね、うん、俺がやってた、うん、あ人形がフレックスっていうその柔軟にやるみたいなこうりゅ流動的にって、ね、そうそうそ う, そ う, うね あ, あとはアイソレイト孤立させる、うん、孤立させる なんか、これもアイソレーションっていって1対1で最後試合やらせるみたいな、うん、まあ、バスケでありがちな戦法へーめちゃくちゃ強いやつ最後残り10秒ぐらいになったらそいつに回して全員下がるの、うん、ディフェンスに戻るの、うん、で1対1で普通に単純にやらせる、うんうんね、キャプチャー捉える正解リモートいいっすかはい遠く離れた正解 リモートコントローラー遠隔操作的な感じかな、うん、そうそうそうそ う, そ う, そう遠くにあるものをコントロールできるものリモコン、うん、チャンネルってやつ意味わかんないからあれチャンネルって言う人いるよね俺、うん、のじいちゃんだからアーティフィシャル、うん、これはもうお前、うん、できるよアーティフィシャル、うん、人工の正解、うん、AI って言うじゃないですか、うん、僕らよくやったやつボウ うこれ俺の中で面白ターンああ BOW かうんそうだよ そ, それんだ今のワンクッション、うん、その何今のいやいや何の情報 ?BOW だからボウ<笑><笑>おじぎ正解セメスターいいですかはい楽器正解セッション集まり はい正解セッションっていう映画カンダ好きだもんね俺好きよあれ部活やってるやつに進めるべきな、うんうん、バチバチの部活やってる人、うん、クラッシュ衝突する正解デモクラティックはい民主主義の正解対象デモクラシー的な感じを覚えてください民主主義って言えばより何で言わないんだろうね対象デモクラシーっていう 曲ありそう…ぐらいな重すぎだろう曲のタイプ<笑><笑>あるかもしんない出したら売れるかもしんないっすよいや今はもう無理だよ<笑>平成も変わろうとしているんだから今パスウェイパスウェイパスウェイパスウェイ説得する正解これウバの曲っありましたね大象パスウェイドジゲ、うんうんね、あ、歌詞で来いってやめるだよねいいようん ビ B クワイアットとイン関係あるのかと思うんですか関係ない関係ないでもクワイヤットは静かにするかスペルが違うまずそこアンクシャス心配してまあ、正解ですねパズル等悪する正解はいこんなもんですかねはいじゃあ来週も頑張りましょうはい来週の範囲は800から300はい入れましょう今年中に終わるって感じですねはいはいじゃあまた来週